あ、森だ。ああ、久しぶり<笑>ああ、嬉しいな<笑>めっちゃ太っちゃった 実際モリタと言うんですけれどもこちらの方は完全個室パースタそういった、えー、パースタのジムになっていますね他のお客様とぶつからないようにそういった感じですね<笑><笑>あははははすごいうんあ、違う友達がね、車に乗せてってもってねあ、かわいいな、てやんこや立派な家だね ここは 事, 事務所スタジオ自宅子供たちも俺の家なんだけど一、うん、回やってるやつも知るっていう感じ、ねうん、あっそうなんだいや今日その流れだとか実際のリアルだとか、うんまあ、全部話していこうと思うんだけど、うん、えー、っと何から話してい っ, て言ったらいいかなまず最初に ここのところの特徴とこの業界の話だとか少ししようと思うんだけどまずここのジム自体名古屋市で一番厳しいってことで有名なんだよ ね, ここここ ス, こねここスパルタってことだねスパルタでも多分名古屋市は多分ここより多分きついところじゃない実際まずこれがまず一番目のところだよね他のところは実際結構緩くて元々のこの業態自体っていうのはライズアップって会社がもう一番だっとずーっとずーっとやってるすねあれで 結構ななんだろうな基本、もうほとんどは女性がほぼほぼ見てても、7割は女性で、3割が男性いないくらいなのかな、実際うんまあ、理由は簡単だけど、女性の方があの財布が緩いっていうところがあって、うん、でもうほとんどの女性顧客層んだからこそ、かきつくやっちゃうと、女性はもうすぐ辞めちゃうんだう、うん、実際の話をすると。だからトレーニングって かなりの高強度が必要で強度がなかったら実際は体型はそんな変わることは、うん、ないなじゃあ次トレーニングじゃさほど変わらないっていうことかな僕の感想からすると、うんうん、やり込めばいいんだけど、うん、やり込めるかどうか、うん、もうマッスルコントロールはほぼ全ての話になってしまってるんだけど。 基本はもう他のところは大体30分だとか1時間っていうのに取ってるんだけど15分間の復帰える時間に見せて、うん、失業と15分でトレーニング30分なるほど こ, こ, こんなようなふう に, にやっちゃってる、うんで、うん、ここのところはそうじゃなくてトレーニングは1時間で失業と別で取ってるから、うん、だから他のところと比べると大体トレーニングはもともと根本的に時間が倍ある、うん、で男性の方は基本は1時間20分だから、うん、3倍取るようにしてるんだけど、うん、基本的に時間的なところはまあ あとトレーニングって基本 101% ですってことを考えるんだけど101、うん、要はあのトレーニングをするので筋この体の動きっていうのは今ある筋肉を要は壊すトレーニングをすることで壊して回復させなくちゃいけない例えばこうダンベルを持つので1 0ロのダンベルを持つのであれば 100% の力だとしたら、うん、1 1キロを持っても 100% 以上の力を出してるわけだから。うん それによって負荷がかかって筋繊維が壊れて、はい、でその壊れた筋繊維を回復させて始めて前よりも肉体自体が1 0ロじゃ耐えられなかったから前は、うん、1 1キロ耐えれるように構築し直そうと、うん、こういったことをやるの実際なんです、ね、そう そ, れにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうが持てないってうう現実なんだ 他のところのジムとかも大風のところはもう7キロ、8キロでしかやることはなくて 70%、80% くらいは引き出さないよ、ねうんうん、なんでかというと 100% 引 き, 出す引き出してしまうともうその日は使い物にならなくなってしまって、うんうん、全然もうダメみたいなもう痛すぎてできないっていうのが現状で明らかにしてしまう、うんうん、トレーナーもそこのところもよく分かってるからもうほとんど5割、6割くらいでやってやった感だけ出すっていうのは業界的なこの習わしなのが、うんうん、僕は見てて。 なんでそんなに厳しいかっていうと、そんなこと言っても、いいんで、うん、結論からやる、うん、とそ、うんなことっても、ならないから、最初にクライアントの話なんをして、うん、最初にここでトレーニングをしたら、基本的に行って、も交通事故にあったくらいの勝負になるから、うん、そこのところができる子しかも僕も受け付けてないんで、うん、結論からやる、うん。だからもう帰ってくると思う、なんだろう、もうまともに歩けなくなってる、うん、階段降下りるのですら、もうコーナーになってるような状態になってるから、みんな。うん だからこれ、車運転できるのかなみたいな台所呼んだ方がいいんじゃないかとかち、うん、で吐いてるやつだとか、うん、3人に1人はそうなってるのかなみたいなぐらい追い込めるかどうかっていうのがポイントで家でやっても全然問題なくて、うん、問題を追い込めるか追い込めないかがポイントンン、うん、で自分でやるっていうことは簡単な人をすると何だろうなあのやらないよりかはいい。 いな僕の話からするとや ら,、うん、やらないよりかは ま, あまだいいだろうなと、うんうん、そのメニューとかまあ、ある程度構築の方は必要だけど問題ないと思う、うん、こういうふうにやった方がいいよとか、ねはい、そんな感じで進めていく方がいいかなと思うで基本ダイエットに関してなんだけども 80% 以上は食事ダイエットだけだったら 100% 食事っに考えてもらってもいいよね、うんちゃなの話をすると業界的な話をすると あの体の方引き締めの方を巻いてったほうが見栄えもいいし、うん、業界的にはタンクが取れるからこのやり方をしてるかも、うん、実際はただ、ただ単にダイエットをしただけだったら、もうほぼ食事、うんうん、例えばトレーニングを僕の方がもうが毎日1日2時間強度でやらせ た, たとしても、うん、食事管理をしなければ痩せることはないだろうなと、うん、はっきり言ってて、これ食事がほぼほぼ最初に全てっていうまず考えてもらえばいい の, ので。うんで い, い体を目指してく仕上がりの話をしてるからみんなは、うん、仕上がり自体がじゃあまあ今が8 0キロくらいなのかな、うん、と比べで、うん、じゃあ標準体重で考えると6 0 k を切るから6 0十キロ切った時にちょっと若干こうがっかりした感じなのか、うん、それとも若干細まちになってるのかっていうのが仕上がりの問題、うん、そういう話をすると、うん、でどれくらいやれるのかっていうのも本人、うん、僕の推奨としては、多分 週少なくとも毎日でもいいからトレーニングはした方がいいみたいなのでか、うんうん、でもやれるかやらないかっていうと僕の経験上やれる人間はほぼゼロ、うん、いろんな理由を自分でつけてしまうから、うんまあ、よくやって最初の1週間だとか、うん、やってその後はやらなくなってしまうっていうのは、うん、実際の方は現状なんでそのメンタリズムの方の問題で、うん、このダイエットっていうのは何がうまくみんないかっていうと、うん、メンタルの問題なんだよね やっぱちょっと高めの話をして71キロの壁の話があって、うん、でやろうと思えば人間なんか や, やれるんですよ、うん、ずーっと60キロやったしたら50キロも落とせると思う、うん、だからただ問題はメンタルが持たない、うん、というのが最大のポイントでう、うんうですね、モチベーションも、ね、もモチベーションも持たないし、うんね、毎日お腹減ってるし、うん、で買おうと思えばコンビニもいくらでもあるし、うん、スーパーもあるしでいくらでも食べ物って溢れちゃってるしねホ 学園でもお腹を満たすような体験ていくらでもあるからそれを我慢しなくちゃいけない人間のこの三大欲求の世界食欲と戦わなくちゃいけないもので食欲とダイエット欲欲と欲の戦いなってるってじがしてその欲が強い方が必ず勝つもしもメンタルはそこなんだこういい体になりたい元の体験に戻りたいってこっちによく食欲よりも強ければ必ず痩せる、うん、もし負けてしまえば。 いいいつもってかな、うん、でここでトレーナーとか僕とかやってるのはオンラインで基本的にいろんなことを全部やり取りする、うん、食事管理だってのはそういうこと、うん、今日の朝の体重は何キロだったのかもう斜面切ってもらって体温が一体何度なのか、うん、確認をして便利数はあったのか何時間寝たのか睡眠のクオリティはどうだったのか、うん、何を食べたのか何を飲んだのか、うん、全部管理してたんだ正確に言うと。 でそれによって食べちゃうこれ食べていいのかダメなのかっていう判断もシャミで全部これ食べていいですかダメですかっい、うんうん、で基本は2つのパターンに分けるんだ1つのパターンはもうこと僕みたいなトレーナーも答えは知ってるん、うん、この食べ物を食べるとこうなるっていう、うん、だから推奨は実はこれでもそれが食べ続けれるかどうかのメンタルがあるかどうかはその本人じゃないとわからないうん、うん、っていうことね もう一つのパターンは分かりやすく言うと、今は痩せたいけど、毎月1キロずつ痩せたいと、うん、僕はゆっくりやりたいですと、うん、いう人は、僕は外食もしたいですと、好きなものも食べたい、でも痩せたいみたいなタイプの人間だよね。じゃあ、最低これはダメっていうふうに省いてると、うんうん。この2パターンな、一番簡単に自分に緩いのはこっちの方、うん、ニーズに合わせてもらた。とこっちの方はもう完全にストレクトのパターン。うん、ストレクトのパターンの方うは、うん、もう痩せる も, スピードも全く違う。もう全く違う。こっちの方だと例えばなんだけど、えー、っと、今やってる人がいて、体重150キロくらいの人がいて、女性で。で、その人、今も50キロくらいで痩せしたんでね。うん、で期間は期間を今ね、去年の8、八月からやってる す,、ね、そうすごいね、すごい早いね。五5 0キロだ。一人分だね、50キロ。え 予定はあと30キロちょっとダイエットさせたら終了な、うん、ま、だ, だから80キロダイエットっていうの、ん、が、うん、すごいねだからそういった人っていうのはもう最初からもう答えが欲しいこの人たちっていうのは、うん、もうだからもうこれしかダメっていうふうにやらないと結果的に言うともう食べちゃう絶対に食べちゃう、うん、だからう細かく細かく細かく細かくやらないといけないそれが食事管理をしてるっていうことなんだね てての生存本能と直直結結ししるるからるかららもうちょっとあの食べたらもう翌日に体重に出てるし、うん、寝る前も体重も測らしてるから、うん、食べたから食べてないのか水分量も計算してるしこっちの方がだから食 べ, 食べたでしょ食べてないのかっていうねもう食べられないような状態をもうライン上でも追い込んでるような状態な、うんで絶対食べさせなきゃ い, ないでも食べるとまた元の体重にもういっぺんスイッチが入ってるとまた1 3 0キロからすると戻っちゃうんだいな。うん リバウンドだから入らせないようにしなくちゃいけなくって、ダイエット自体は、例えば今回のケースで60分を切ったと、うん、いうふうになったら、その後にリバウンドさせないようにしなくて、ねうん、実際はその期間というのは、本ンちゃんは多分3ヶ月くらいなんだよね、僕の考えだと。3ヶ月間くらい何も体重変動がなければ もう多分そのまま半月給でいってあと10年でも大丈夫最低期間は多分2週間僕の考えが2週間必ず5 9キロのラインをずっといって5 0キロに絶対ならないっていうのが保てれば多分なんとかな2週間は最低ラインかな僕の体重の計算的な減らし方っていうのは例えば今8 0キロとしたら、まあ、大体糸腸のう動ことかね大体2キロくらい入ってるの増したら 2.5 とか入ってるかもしれない体重だと そうすると最初のスタートに出た人が78くらいから、うん、対しての1ヶ月 5% 増や圧するっていうのが、基本は僕は推奨してるいや、それはやっぱアプローチになるわけだね、うん。これはもちろん 10% 落とすともう落とせるんだけど、10% 落としてしまうと、もう病院になっちゃうのかなっていうのが、倒れてしまって、もうちょっとダメなパターン。だから 安全圏内が 5%、こで毎月 5% ずつ落としていくと結構きついいう話をし最初の月は結構、次からきつくなっていって最後になればなるほどどんどんきつくなるって初級、中級、上級という形でうどんどんきつくなっていくいな。分かれてきて。 その地の地も全部同じこと繰り返なぜかってこれは再現性ではなく再現性があるからこの人に合ってるこの人間に合っているとことでどんどんどん変わっていく問題はその続けられるかどうか、うん、これが、まあ、まあこんな感じだよっていうところを話とさそれからまあじゃあとえー、っとダイエットとボディメイクまあ結構大事な話だとたと思うんだけれども僕はよく話したりんごの木の話 うん、で、えー、リンゴの自分が農家としてリンゴの木を作りたいと、えー、美味しいリンゴを作りましょう、えー、まあ条件が必要ですまず、あまあ、最初に自分の太陽光がもしなとか太陽光がないと当然木はまあ枯れてしまうわけですね。でその次に十分な栄養が必要な土かな何も栄養のないようなところみたいになっちゃったら、まあ、育つものも来はさないといこういったところがあって、うんまあ、それから当然ながら。 夜も必要なんで、ね、ずーっと日が照りつけてたら、まあ、当然ならその木も枯れてしまうわけなであって寒風になところとかだから十分な休憩があるからこそ十分な太陽を浴びることができるこの3つが最低条件としてリンゴの木が育っていくこのどれか1個でも壊れてしまったりすると結論から言うとリンゴの木はあの枯れてしまうんだよとあんまりおいしいリンゴではないと、うん、いうのを これもも人間も同じようななにってきて何なのかという話をすると適切な運動と適切な食事と適切な休憩の3つこの3つのバランスがあってこのバランスが崩れてる人間はうまくいかない、うん、だからこのバランスシートをしっかりとやっていくっていうところが重要で、まあ、分かりやすく話をすると睡眠時間が1日に1時間しか寝ませんと、うん、そんな人間ははっきり言うと 続かないうん、絶対にうまくいいかないなが取れてないか ら, もういから、うん、もう育つものも育たないというこ、ん、とで、まあ、今度は栄養面の話をするとちゃんとした栄養素が取れてるのかとい っ, ったところになって、うん、その自分の栄養が取れてなければ筋トレをしましたとでその壊れた筋繊維を、ね、直さなくちゃいけないその必要な十分な栄養素が何なのかという話になって、でその必要な量を必要な時に取らなくちゃいけないと思それがなければ。 壊れっぱなしなんだこれ、うんうん、壊れっぱなしだからトレーニングをしました栄養がないので、うんま、そのままで治ることはなく終わってしまうっていうこうい、ん、うことですからそれから適切な運動っていうのは強度なんでないよ。今、う、は、ん、壊れるだけ 101% の力を出せるのか、うん、どうかというところで 80% の力が壊れてることはないから、ボディキープ、うん、ボディメイクになってないということなんで、ねうん、ボディメイクしたかったら101、101% を続けなければいけないからと、うん、ボディキープだったら 80% と、うん、これはもう2つは 大, 大きく違うということだね、3つ的には。 基本的に言うと2つの部分があって1つは表面筋の話、表面のところにできている筋肉とそれから内側の方にできている内臓筋肉の方でて、表面の筋肉が全く動いたことがほぼほぼないから今日は実際やるのは表面の筋肉だけ動かしているこの感想としてはそれでも多分激痛が続いて走る、うんうんうん、普通はこれが3回できれば 表面筋が完全に壊れるから4回目くらいから初めて内側の筋肉がやっとこと使えるのて僕の今までの経験で表面筋を最初例えばこう僕が 100% にで入院すると交通事故にあったような状態になってるから<笑>本当にね。 も う, なんかもうひどいむち打ち状態になってて、全身が<笑>翌日テスラも厳しい翌々日も多分んるしなので、うんうんうん、本当、5日間くらいまともに動けないよう な, うなるほど、なってるっていうのは現状で、ね、多少来て走るみたいないするから、うんうん、そうすると、あと2日くらい経って、1週間すると、やっとさ治ったら、うんうん元、元の生活に戻れるのかみたいな、うんうん、なった時に、うちはもうちょっとパーナントレーニングをして、同郷度以上のことはまたられる、うん、そうすると、またひどい状態になってしまって。うんうん 3日4日ダメなのでも今度は少し早くなってて、うん、あの4日くらいすればほぼほぼ完治してる5日くらいするだから6日後くらいになんとか来れると思ってますうところにそしてまた同じようにさらに強度の方を上げたトレーニングをするそうすると今度は早くなっててき、うん、2日3日で も, も治ってる実際は、うん、だから次はもう4日後くらいからトレーニングの方が再開できるからね往年菌がすごい強で壊れて治って壊れ て, 壊れて治ってたい3週間くらい。 うん、その後は初めて内側のポテンシャルが使えるようになるそうすると初めて筋肥大が始まるそれ前までは始まってないんだよ僕の、うん、だからこうやったようにイメージがない感じに言うとあの張ってるだけなんだよ、うん、か体自体がちょっと張ってるだけでまだ動いてない、うん、そこまでこう追い込んでいくっていうのが大の流れ変、うん、張るいう中がビキてしちゃってるから もう分かとこの今の僕の手なんだけど普通の形でこうなってるの、うん、普通こう、うん、曲がっちゃってるのよ最初からほうほう要は両方の手もさこの形にがもう完全に引っ張られちゃって、うん、これが全身の筋肉に引っ張ってる状態なの、うん、もう常にもう緊張しちゃってるっていう形になってそれがこう張りであってたり、ね、見た目的なところですごく影響してるのたるみがないって判断をするってことは多くのマに話しさをすると思います この ボ, ボディメイキングに返してんだけど痩せた後ボディメイキングに移って例えば、まあ、こん な, なあフィジークだったりかな、うん、ぐらいのそうそうボディコ ン, ントー出るほどの、うん、あの仕上がりではなくてもちょっと見栄えを良くしたってぐらいならどれぐらいで効果が現れるものなんだろう 今太ってるから中にどれだけ筋肉があるか全くわからないので、うん、これはどんな人でもそうなんだけど横の筋肉があればもう見た目でも分かるんですけど透けてるんだっら、ね、中の筋肉が大きすぎるから、うん、こう今時点では分わからない、うん、問題はどこまで仕上げる か, と か, かっていうところがあってちょっと若干だから、ね、悲しい仕上がり方と普通の仕上がり方の体重のラインがあるって。 実際は例えば身長引く105くらいまあ、うん、安定圏内の標準 で,、ね、なで身長引くことも110なす、うん、くらいまでが体重で、うん、なんだろうな残念じゃない仕上がりくらいの感じ、うんうん、マックスなのだから多分だいたい5556くらい、ねうんうん、くらいまでを落としてしまうとちょっと若干ながら。 がっかりした感じになっている可能性があるんだよね。給料が足らないとこういった形になってしまう。例えば体感出たいんだったら間違いなく。もう5。5は切ると思 う, でう、うんうん。でも逆にじゃ5るっていう話になってくる、うんうん、もう細すぎちゃって2倍が。2倍がもう良くない。なんかこう残念な感じで、うん。正直言うと、うん、中学生みたいな体験って言ったらいいのかもしれない。うん、正直言ってで斤量をつけるのは正直言って。 結構時間がかかるんだよね、うん、これしかもこれかなりの努力が実際は必要、うん、僕のこれは正直な話、ねうん、大会に出たような人間っていうのは実際どれくらいのトレーニングをしなくちゃいけないかっていうに、うん、すると収録1日2時間くらいだねって粘るくらいの感じで1年やってギリギリ出れるかどうか僕感想 もうだからもう、毎日、もう、さって倒れるくらいまで、動けなくなるような状態まで追い込むの、まあ2時間くらいは収録やって、1年やっ て, って出れる理由、出たとしても、多分ん、予選すら通らないんじゃないかな、現実は。うん、だからそれは時間で考えても、週1やって1時間だったら、じゃあ、何倍の努力をしなくても、うん、10年やって、どうにかなるかっていう話をしでな ら, ないら、大会に出るレベルにはなれない間違いなくね。7時7時うん だから、これが一般と選手との大きな違いで、うん、どれくらいやるかっていうと、うん、僕のプランとしては、まず体重をまず落とし た, いしたいでそこから筋肉もつけたい、うん、というところであるんだけど、その筋肉をつけるところに関しては、ちょっとまだ自分の中でも煮詰まっていないというか、うん、どういった仕上がりになるんだろう、自分がどういう仕上がりにしたいんだろう、うん、というところはまだ、うん。 まあ、余白がたくさんある部分でとりあえず落としてからそれはちょっとまた相談させていただいて詰めさせていただきたいなと僕を見ると僕はやっていけばいいと思う、うん、うん、だからダイエットはダイエットだけだったら簡単、うん、自分の感想は自分の感たはダイエットトレーニングするのは結構きつい、うん、中盤から後半にかけてきついて序盤は結構簡単だな、うん、僕の感想ダイエッはもうレンタルさえあればもう誰でもできるように、ん、ならただトレーニングの方は メンタルバックとしても知識がないとちょっときついでしょうが、正しいフォームと正しい重量の設定がどれくらいのインターバルが必要なのか分からないでしょうし、みんな内転外転も分からないでしょ手が内転外転で手の動きが全然違う、うん、ダンベロじゃこうやって持ち上げるのとこうやって持ち上げるのと違う、内転外転だってこれが全部の部に。 変わってきちゃってるから、うん、それをいろんな角度で変えてい。ろんな刺激を入れてあげるんだけども、ね、そうするとこう。変わりはこう。体自体を立体的に作っていく必要性があって、うん、一般はなかなかこう。立体的に作れないから、うん、点だけ攻めて測、うん、ったとしても、ね、この1部分面で攻めていめておくといいから、胸、う、筋、ん、だったらこう。丸く作っていくの、うん、じゃ、どのようにしたら丸く作るのかっていうところをタイ語楽天に考えていて、金銭がこういう風れてる。 それに対してこっちが収縮、収縮になるの、ね、でそこのところに対してどうやってアプローチしていくと丸くなるのかっていうを考えていくです、うん、選手っていうのはでも一般の時はまあ普通に、ね、ビッグ3だけ最初は考えてもらえばいいと思うッのとビッグ3っていうのは大きい3つの筋肉を人工的に出したで分かりやすく大胸部分が1つ目の胸と背中と足と3か所のこの大きい筋肉を動かしたりと 今ちゃんピッグスリーは倍だな、倍だ な, な。筋肉の量からしたら大した量はないんじだね、はっきり言うと。こんな量はお腹ないから。面積は大きいから多いもんだと思うけど。そ, そうでもないな。お腹膨れてる膨れたら。だ<笑>から今日はそんなに大きくなりな<笑>背中と太ももと胸筋。要は足と背中と胸筋のこの三箇所をまあビッグスリーツにして。うん あのそれぞれぞアプローチしてきてきるのが一般ただし実際は下半身 こ, こから下半身が全体の筋量の 70% を占めている、うん、ここから上は 30% ここから下が 70% なので筋肉下半身が大切なんだねそうそうだからその 70% の部分をアプローチしなければうま、ん、くいかない、うん、ということなんです、うん、だからいかにその 下半身をやっていけるのかってところがデジタルダイエットのコロナの中では一番重要なところピックスをやりつつも、ね、下半身もしっかりと仕上げていきましょうと、うん、でそれが結構みんな苦手なの、うんだで特に男性はじゃあ、うん、下半身やってくださいって時にこうね結構みんなに逃げちゃう、ねうんだでこう逃げちゃうんでこのメニューから覗いて欲しいんですよねそれをこの後俺は体感するのかなそういうこと<笑> ブ, ブルーね <笑>, 笑ってらっしゃいますけど<笑>これは悪魔な笑いなのか天使の微笑みなのか<笑>まあまあ よ, よくあるあるな話だからさ、うん、とりあえずまあ今回はまず初回だから僕、えー、のところを全部無料にしてるんでそれが驚いたもうあの1時間4000個ずお願いしますって思う最初からもう無料だからでど、うん、どこ立お金らかわなくてこれついてけそうな人しか僕もなんないし、うん、逆に言うと中途半端なものを僕が持にてても困るか、うんだなんでかって言うとじゃ。 やりましたでやって結果出ないみたいな話になったらああじゃあこのところにで結果出ないじゃんみたいなそんな話は聞きたくないなと思っんですけどだから最初からこうやる気のある人間だけちゃんと来てほしいっていうところだよねなとフルートハンドなんか仕方ないやなと思ってブブブブ持ってなきゃいけって言ってあ、うんまりトレーニングしなくて<笑>終わっちゃうみたいな。うん、だから最初に。 ちゃんと説明を交わせた。は、うんまあ、全然優しくもないし、優しくって、あのやった感覚ほしい年だったら、他のところに。行ってくる、うん、なるほど。いくらでもあるそうだね、確かに。増えてるね、うん、業界的に言うと、うん、本当、すごく数は増えてて。な、うん、だろな。レベルが、さらつきがある。そうだね。相、う、当、ん、ね、マジかね、思考がない店が、ね、多い、ねうんだね、冗談の時に、うん、大丈夫、これ。編集しとくけど。全然、全然大丈夫。<笑>大丈夫。 現実的なとこころはそだ、ねうん、なからな 結, 結果にコミットしていかなくちゃいけないから、うん、正直な話をすると、うんそね、結果さえ出れば OK でもなくの真実を語るかというと考え的にいろみんな真実を語るわけじゃないから真実というのはそ の, あの…ボディメイク的なところでね、うん、ああ 知, 識知識的なところと全部やってたりと、うん、なか、ね、話すわけじゃないから、うん、実際100って 1% 言わなきゃいけないとか。 実はトレーニングなくてもダイエットだけだったら全然できるだとか、うん、言わな い, い な, なるほど。やっぱそれはやっぱ言っちゃうとお金、うん、儲かるのわかんないね。だから、うん、知識だもんね。それは、うん、それ、うん、で。ノウハウだ。業界的な話をすると、普通のところはだいたい。こんな感じかな。うんうん、入会金がだいたい2万円くらいになって、うん、月額費用が1万円で、うん、トレーニングの時間はだいたい1万円くらいになってる、うん、で 必ずもう全部コースにさせる。ももコース以外は認めないんだ、うんうん。なんでかというと、コースに入れたら返金しないからいな。なるほど。だから最初は女性は痩せたいって気持ちがきついだとか考えてるわけじゃないだ、はい、楽に痩せるかとかそういった疑問をいっぱい作ってるたから、うんうん。で、入会金みたいなの平均して27万くらい、うん、僕もので、2カ月間も過ごすと体がすぐ変わるってことして、実際入ると、 30分間簡単にトレーニングと食事管理だけってきるんですから食事管理ともうそういった常設できないんですよ話んですトレーニングは実際そは1時間で1万ってそんな高度あるんかみた話をして、うん、ないんだよ軽いトレーニングでしてて「うん、聞くわけないやそんなと言っ て, てそんな変わるわけないやんって認知でやるでも業界的にも完全に作れないてだってだから他、うんまあのところに行ったらどうしようもないっていうのは 普通のアルバイトのお兄ちゃんがいっぱいいるんだ。いる<笑>うちのいとこもやってた。普通のアルバイトのお兄ちゃん、誰でもほんと時給千円う超くらいら、うん。そう。あれは驚いたんだよね、俺、うん。でもお客様からまあ、一万円もらわ。たんだって、うん、どんだけぼったくっとるんだ、うんうん。まあ、経営を成り立たすための必要悪といった部分になるかもしれないけどもね。<笑><そう><笑>僕としては、そういうことはやらないっていうことで、まあ、誠実に接していきただいた、ね、ういま そんなことやってたもん、長いビジネスタンスが続かないから、必ず結果を出さなくちゃいけないし、もともと僕自体、選手を育成するっていうところだけやってたから、選手ってこう、何十人かこう、立ってね、番号が付け合えるようにっていう話すしそうすると、う他の選手がいるんで、じゃあ、パンフィーのところから、これ、来てるところやねっていう話に、そうだよって、だから必ずいい順位を取らないと。 なうだ、ね、なんからもう必ず成功されるとめちゃくちゃきつく取れないですよああこれがも、まあ、との僕の本会議の大きいのかもしれないですし、ねうん、あとの方が、ね、とりあえずもう一か軽く体験の方をしてみて、うん、その後とに、まあ、またちょっと話しともすればいいかなと思って。<笑><笑><軽く><笑><笑><笑><笑><笑> 没有。